えー、と今、押してみてくださいあ。はい、ありがとうございます。手を下ろしていただいて大丈夫です。えー、とでは、えー、と本日があの機械学習のテーマですので、なんか仕事動画で機械学習をすでに扱っているという方がいらっしゃいました。あの先ほどの挙手のボタンを。 していただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。していただいて結構です、はいえー。YouTube で見ている方に連絡です。この部屋のハッシュタグはアイコン JP アンダーバー5です、えー。感想や気づきなどぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。 you、mm -hmm. はいそれでは3分前になりましたのでこれから渋井祐介さんの発表を始めますタイトルは Python で作る機械学習システムパターンです発表時間は質疑を含めて45分です発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます あじゃあすみませんあの、もうこれで、はい、あのカメラをオンにしていただいて、画面共有をお、ね、願、はいします。ビデオの開始でよいですかねあ、はい。はい。じゃあ、読み上げ事項をお願いいたします。はいえ私の名前は渋井祐介です。発表のタイトルは Python で作る機械学習システムパターンです。発表資料は日本語です。発表説明も日本語です。 で発表資料は公開します。本発表中の写真撮影に同意します。PyConJP の行動規範に同意します。はい、ありがとうございます、はいえっと。画面共有。よいしょ。ありがとうございます。共有できてますかね。はい じゃあちょっと時間ぴったりになったら始めたいと思います。はい。 はい、えー、それでは渋井祐介さんを拍手でお迎えください。よろしくお願いします。渋井と申します。発表をお願いします。はい。はい、で本日は Python で作る機械学習のシステムという話をさせていただきます。えっと45分間多分フルフルで話すと思うので、何か質問ありましたらあの、えっと、スラックあの答えられないものについてはスラックに書いてあの書いていただければあの大丈夫です。はい。 でまずは自己紹介させてください。渋井と申します、えっと。機械学習やインフラのエンジニアをしておりまして、最近は AR やエッジ a i といったあの UX 側もいろいろと遊んでたりします。もともとはクラウドの基盤開発や運用をやってたんですけど、ここ4年くらい、MLOps というので、この機械学習のモデル以外の部分、あのシステム開発であるとか、その運用であるとかっていうのを主なりわいにしておりますで。私と飼い猫の写真を物体検知するとこんな感じでして、 犬っぽい猫とゴリラっぽい人間らしいです。で、今日話す内容なんですけど、あの機械学習のシステムを作るっていうことについて、あのアーキテクチャや実装例を説明します。主に私が、まあ、4年くらいあの、MLOps やシステム開発に携わってきて、成功したこと、失敗したことを元に話していきたいと思います。で、ターゲットオーディエンスとしましては、これからあの機械学習のシステム開発を始めようっていうあのエンジニアの方。 であるとかあの、モデルは作れるけど、どうやって本番システムに組 む, の組むのかっていうことに悩んでいる機械学習エンジニアの方をターゲットとしております。で、今日話す内容なんですけど、あの現職で機械学習システムデザインパターンっていうのをあのドキュメントとして公開しまして、こちら の, あの上の GitHub なんですけど、あのこちらであの作ったものをあの、より Python でどういうふうに作るのかっていうことをメインに話していきたいと思います。 で実際に作ってみたものっていうのがあの真ん中 の, あ の, あのギター部の方であの作っておりますのでもし興味あったらご覧ください。で、アジェンドとしてはこちらの通り。で、えー、っと、早速と進んでいきたいと思いますで。機械学習のシステムって話をさせてください。で機械学習、AI、ディープラーニングとも言われると思うんですけど、あのいわゆるあの機械学習とか AI って であの使うう側側や作るるかからら見見ていいろいろな視点から見れると思うんですね、えっと、AI ってもう世の中いろんなところで使われてると思うんですけど使う側から見たら多分スマホであるとか何でしょう、えっと、パソコンであるとかもしかしたら店頭の監視カメラからもしれませんけどその辺で撮ったあの写真っていうのが自動的に犬とか猫とか人間とかいうふうに判別できる。 まあ、あの人間と同じようにあの画像やテキストを処理できるっていうのが AI っていうふうに呼ばれてるかもしれません。その一方でそのモデルを作るっていう側 ML エンジニアの側から見た機械学習っていうのっておそらくあのデータセットが大量にあってもしくはないからそのデータセットを作ってでそのデータをもとにあのディープラーニングなりあの、えっと、サポートベクターマシーンなりを学習して犬猫で評価 99.99% .99。 みたいなあのデータセットとモデルと評価っていうのが多分 ML エンジニアから見たあの機械学習だと思います。その一方であのシステムとして ML を組み込む側、MLOps をやる側からしたらあの機械学習そのものっていうのは意外あの、えっとウェイトが少なくて、えっと、その機械学習を動かすためのインフラであるとかモニタリングツールであるとかコンフィギュレーションっていうのがあの ML システムって呼ばれるものになると思います。 で機械学習っていうものがどういうふうにあの本番のシステムに組み込まれているのかっていう話をさせてください。例えばスマホで何らかのコンテンツを登録するアプリがあるとしますあの。特定のアプリってわけではないんですけど何かの写真撮ってその説明文撮ってあの登録するっていうアプリってまあま あ, あのいろんなところに存在すると思うんですけどツイッターでもそうですしメルカリっていうサービスでもそうですし、まあ、いろいろあると思うんですけど。あの まあ、デザインって多分こんな感じで写真を撮る部分とタイトル入力する部分そして登録するボタン、まあ、上下するとしてもまあこういったあの構成になっていると思いますとでそれぞれ の, あのインターフェースあの写真を撮る部分であるとかタイトル入力する部分ボタンを押すっていうところの後ろ側で機械学習があの動いている画像処理であったり機械自然処理であったりあの登録するものに対する違反検事であったりっていうのがまあ動いているのだと思います でこういった仕組み、まあ、スマホやパソコンの画面があって、その後ろであの機械学習のシステムが動いている、推論機が動いているのって、あの最低限必要なのって多分この2つなんですよねあの。画面としてのユーザーインターフェース、でそのインターフェース の, あの仕組みから後ろにある推論機の REST API にデータを送って、で、推論機が推論した結果をユーザーインターフェースの画 面, 画面の方に返す。 あの機械学習のシステムを最低限で作ろうとすると、多分こうなります。ただ、これをより複 雑, 複雑というか、あの推論機のモデルってあの、データが変わっていったらそれに応じて改善していくっていうのが発生すると思うので、多分そこが MLOps っていう仕事 の, あの、えっと、仕組み の, あの作業になると思いますで。そのシステムを作ろうとすると、多分こんな感じになると思います。必 要, 必要最低限 なあのインターフェースと推論機の後ろ側で入ってきたデータをログやストレージに貯めていってそれを評価するもしくは取ってきたデータをもとにあのモデルを再学習するで学習したものをあの出力結果をモデル管理のためのレポジトリに入れるであるとか推論機のためのコード管理、まあ、GitHub ですねをあの、えっと、用意しておくであるとかもしくは推論機をドッカーイメージとしてドッカーとしてこのあの えっと、作るのであれば、その Docker のイメージ管理、あのレジストリーが必要になると。で、あの運用監視システムっていうのが存在するみたいなものが、多分、機械学習で DevOps を回す、MLOps を回すときに必要なシステム の, あの構成になると思います。で、あのこういうふうに話していって、じゃ あ, あ、本当にどういうシステムが組み込まれていくのかっていうのをあの考えて、それをパターン化していきたいと思います。で、機械学習を本番のシステムに組み込むっていうとき。 例えば何かのコンテンツを登録するアプリがあるとして、でそのコンテンツ登録したものって多分、うん、あの一番右側のようにあの、その登録したコンテンツを検索するっていう行動も入ると思います。というわけで、コンテンツ登録とその検索っていうあの必要最低限なあのアプリがあるとして、その後ろでどういう機械学習の仕組みが、まあ、動かせるかなっていう話です。例えば写真を撮るっていう時に、撮った写真に対して、 あのブレとかあの、えっとまあ、写真の解像度を上げたいというときに、超解像って使えますよねとで、超解像であの、えっとえっと、撮った写真をあのよりよくしてであの、検索画面であのきれいな 画, あの画像を出すということって、多分機械学習 の, あの使い方の一つだと思います。もしくはあの画像やテキストをもとに入力補助を行う、これも機械学習 の, あの使い方の一つだと思います。 登録するとなったにあに、登録す る, あの録するあのコンテンツや表現っていうのが違法であるとか倫理的に NG じゃないかっていうものをあの検知する、違反検知っていうのも存在するかなと思います。で、えーっとまあ、登録するっていう部分から、こういったいくつかの機械学習が動いて、でその一方で検索っていう画面では、あの猫って検索して、それに対して、あの本当にあのユーザーが求めてるようにランク、 つけて並び替えっていうのも機械学習の人だと思うので、乱学習と並び替えっていうのも使い道かなと。で、機械学習を本番アプリに組み込むって、こういった仕組みが走ると思うんですけど、その中で考えなきゃいけないことって、多分、学習と推論と評価をどういうふうに組み込むかだと思っております。 で学習については、まあ、モデルを作ることについてはあの、えっと、いろいろとできると思うんですけどあど、データが変わっていく、もしくはアルゴリズムが新しいものが出てきたというときに、学習をいつ再学習するのかというのがあの、えっと、考えるべきの一つだと思います。例えば超解像って あのデータが溜まってきたから再学習するっていうよりも新しいアルゴリズムが出てきた新しい論文が出てきた新しい実装が出てきたっていう時にあのそれを試すために再学習するんじゃないかなとつまりあの新しい手法が出てきた時に出すので不定期な学習なんじゃないかなと思いますその一方で違反検知一番下ですねあの違反検知ってほぼほ ぼ, ぼ定期的に学習しなきゃいけないと思っておりますというのもこういったユーザーが使うあの コンテンテツ登録アプリの場合って違反の行動ってどんどん変わっていくんですよね。あのいたちごっこになるのでそのいたちごっこに追随するために定期的な学習っていうのが必要になると思います。その一方で入力補助この部分って学習はしないけど言葉の辞書があると思うんですけどその言葉の辞書の更新っていうのが走ると思います。例えばあの えっと「鬼滅の刃」っていうあの漫画あると思うんですけど、まあ、ここ数年流行ってますけど「鬼滅の刃」が出る前って「鬼滅」って言葉が入力されることってほとんどなかったと思うんですよ。それが「鬼滅の刃」ヒットをしたおかげで「鬼滅」って入れたら「鬼滅ぼす」って入れてさらにはあの、えっと、その後ろに「刃」の刃っていうふうに入れるみたいなあの、えっと、単語に対する辞書っていうのが更新が必要になるっていうので学習であるとかあのモデルを改善するっていう時 で、こういったあのあのライフサイクルをたどるんじゃないかなと思います。または推論はいで、えっと推論についても、あのすぐあの推論結果を返すのか、それとも推論結果をすぐ返さなくても良いのかっていうのがあると思います。超解像の場合って写真撮ってから、あの写真撮った人に超解像したものをすぐ見せる必要があるのかって言うと必ずしもそうじゃないと思っていて。 要、まあ、としないと思うんですけどあの見る側検索する側にきれいな画質のものを見せたいっていうのが多分狙いだと思うので登録するから検索までの間 の,、まあ、あの数分や数十秒の時間中にあのっ推論ができればよいと。つまり非同期にあの、えっと、推論 というのはあの実行することができる、もしくはバッチ処理で推論することができるというのが、超解像 の, あのライフサイクルになると思います。その一方で、入力補助については、入力している瞬間にあのあの推論結果を返さなきゃいけないので、方法はリ ア, リアルタイムにやる必要があると。で、その場合ってあの、ウェブソケットでつなぐっていう場合もあれば、AI でスマホの中で推論しちゃうっていうあの時もあると思います。 でえっと、一, 番左一番右の検索のときについてはあの、やっぱり検索に対してあのランキングして並び替えた結果っていうのは、すぐ返さなきゃいけないと思うんですけど、こっちの場合は多分キャッシュが効くと思います。あの猫っていうものに対する並び替えって、えっと、なんでしょう、1分、2分ですぐ変わるかっていうと、そうでもないあの、えっと、ものもあると思うので、1時間分ぐらいキャッシュしておくとか、そういったことも可能だと思っております。 というわけで、推論ってただ言っただけでも、まあ、いろんなライフサイクルがあるって話です。で、最後に、予測と評価。モデル複数作ったら、多分 AB テストして、どっちが良いのかっていうのを本番システムで組あの競わせるってことをやると思います。で、そうしたときにあの、こういったアプリで の, あの、えっと、AB テストが難しいのって、あの撮ったあの写真の、なんでしょう、紹介図の結果であるとか、入力補助の結果。 で必ずしもその画面であのその評価が出るとは限らない、例えば視聴像なんてあの、検索の時に本当に良くなってるのかっていうのって、検索した側 の, あの行動からあの紐づけなきゃいけないと思うので、AB テストっていうのも、推論を走らせるタイミングと、その結果としてどういう改善があったのか、なかったのかっていうログっていうのは、違う画面から出てきて、紐づけなきゃいけないっていうのがあると思います。 というわけで、あの学習や推論やあのログ評価というものって、機械学習のシステムを作っていく と, 作っていくとまあ重要なところなんですけど、いろんなあのことを考えなきゃいけないという話ですで。その辺について、機械を Python で作ってみようという と, ところを話していきたいと思います。で流れとしては、モデルを作る部分、リリースする部分、スあのシステムを作る、そして品質維持するという話をさせてください。でまずはモデルを作る。 いきなりアンチパターンから入ってるんですけどあのモデル作るときって多分一番最初にやるのって Jupyter ーノートブック立ち上げてその中でいろいろと試行錯誤するあの検証していくっていうフローだと思いますで私も実際そうやります。 Jupyter ノートブックでモデルを作っていくっていうのって、まあ、すごい開発する側からしたらやりやすいですしあのいろいろと検証しやすいっていうので私も好きなんですけどただあの、課題になるのってあのコードがどういうふうに動いてきたのかがわからない上から下に流すだけじゃなくてあの上に 戻, に戻ったり下に行ったりっていうことができるのでその結果として出てきた Jupyter の, ジュピター ノ, あのノートブックを見たとしてもあの実行した人以外はよくわからないっていうことって、まあ、まああると思うんですね。 でえっとまあ、それ、なんとか解読したとしても、あの多分ん、もう一つ課題になるのが、推論モデルのインターフェース。あのどういったデータが入って、どういった出力があるのかって、あのトレーニングコードの中で実は書かれてないことってあるんですよ。特に、あのえっと、入力の型って、あのまあ、何倍に変換して、そのままあの、えっと、デフォルトのフロート16になってるとか。 書かれてないと気づかないってことはあると思うのでそういったインターフェースであるとかどういったデータが入ってきたのかっていうのが難しいところだと思います。でこういった課題がある中であの ML のプラットフォームって最近いろいろ出てきてると思います。Cubeflow であったり政治メーカーだったり MLflow だったりプロジェクトだったりでそれらってあの大体同じあの作り同じ作りというか同じものを実現化しようとしていて あの左側 の, あの学習パイプラインを実現するっていうのが、q f フローパイプラインであるとか、政治メーカーのパイプラインであるとかでやってあることだと思ってます。要は、あの学習の流れってあの有効不回グラフ、あの一方通行に流れていく、ステップバイステップのワークフローとして作れるんですね。データを取得して、パラメータチューニングして、前処理して、学習して、評価して、ビルドする。 これってあの一方通行に流していけば必ずあの同じように流れていくっていうことが作れると思うのでその学習パイプラインを定義するっていうのが、まあ、あの最近できているあの ML プラットフォーム の, あの大まかな仕組みだと思ってます。でそれらについてあのインプットとアウトプット。 まあ、データを持ってくるというところと、メタデータとしてその、えっと、どういった型のデータを入力にしたのかであるとか、どういったモデルが作られたのかというのをあのレポジトリに取っておくというのがあの最近の学習パイプラインの仕組み、大まかな仕組みだと思っております。で、実際にあの DVC であるとか、Cubeflow、TFX やあの、まあ、いろんなトレーメングパイプラインを試してみたんですけど、だいたいあのやり方違うけど、やってることは同じです。 まあ、DVC の場合はあの各ステップ の, あの結果っていうのをあの GitHub の, 方にあの連携あに入れていくっていう形になりますしあの Cubeflow や TFX、まあ、Google の ML メタデータっていうのが裏側にあるんですけどこれの場合はメタデータストアっていうものを介して、えっと、p o s t g l a なり MySQL なりにあの入れていくっていう形になっています。であのまあ、何が言いたいのかっていうとあの パイプラインとして上から下に流れていくものを作るでそのアウトプットをあの記録していくっていうことについてはあの、まあ、ポリエクション ML フローメタフロー政治メーカー大体2列構成をとってますのであの学習のパイプラインを作るっていうときはあのえっと Jupyter にもこういったところを組み込めるのであのこの流れで作っていくと大体はうまくいくと思ってますでこのパイプラインを作れば何が嬉しいのかってまああの 必ずあの一方通行に流れるパイプラインを作れると思うので、まあ、空論ジョブなりに登録しておいて取りあの定期学習ができるというところだと思っていますと。で、えっと、こういうふうにしてデあのモデルを作ることができるといったときに、その作ったモデルをどういうふうにリリースするのかという話をここからさせていただきます。で、作ったモデルのリリース の, あの難しいところって、 あの学習環境と推論環境ってだいぶ違うっていうところでそこをあの、えっと、救出しなきゃいけないっていうのがあの難しいところだと思ってます。要は学習するときって Jupyter、まあ、で書いてってあのバッジ学習用のライブラリ PyTorch や TensorFlow、Keras やもろもろを使ってでインフラとして GPU を使うと。一方で推論環境って であのまあ、ジプター使わずにあの Python だったら Python ですし、やろうとすれば Java でも Golang でも書けたりするんですけど、その辺をあのまを、あ、使いますと。で、あの推論用のライブラリーっていうのも、実はあの学習用の PyTorch や TensorFlow って使わないってことが多いんですよね。 あのもちろん PyTorch や TensorFlow であの推論、プレディクトすることもできますけど安定して動かすのであればオニックスランタイムサーバーであるとか TF サービスを使った方があのえっが、と、パフォーマンスが出ます。というわけであのライバルーカスモスも違うというのとあの、えっと、推論機としては外からアクセスされるため の, あの外部インターフェースが必要そしてあのログを取ってモニタリングツールが必要というふうになると思いますと。 というわけであの、学習環境と推論環境って、あのすみませんちょ、ちょっと飼い猫がなんかじゃれてきてるんで、あのすみません、はいあの。推論環境と学習環境って、あのえっとまあ、共通する部分って意外と少なかったりするっていう話です。モデルファイルであるとか、あの前処理は Python でやるってこと多いと思うので、スケーランであるとか、あと、ニュースシッのデータの方。 ここさえ合わせておけば、あの推論作るときは全く別の環境で作るというのがよくあると思います。で、えっと、アンチパターンとしてはあの、ライブラリのバージョンが合ってないというところだと思います。ライブラリに違うものを使うって言いましたけど、あの共通するものについては合わせてた方が良いです。例えば SK ラ、SKLearn。SKLearn のアウトプットをピックリにしてあの、えっと、 学習のときにピックルにして、で、推論環境でそれをロードするってやると思うんですけど、例えば、SKLAN0.21.0 で学習して、で、推論環境 0.23.0 にしちゃったっていうときって、ピックルロードできないってことはあると思うんですよね。あの私、このみ、ま、間違い、多分5回ぐらいやってます。で、なんで動かないんだよと調べてって、あ SKLAN 違うじゃんっていうことあるんですけど、あの、 ロードできないんだったらすぐ気づくからいいんですけどあの、ライブラリによってはロードはできるけど結果は違う、定数が違ってて結果が違うみたいなことがあるので、この可能な限りライブラリのバージョンっていうのはわせた方が良 い, いと思っております。で、えっと、モデルってどういうふうに配布するのって話です。あの本番システムを Docker で動かしてるっていうのってあの、まあ、多いと思うので、あの今日は基本的に Docker の話させてください。で ドッカーであのモデルを動かすときにあのやり方って多分二つ大きく2つあると思っていてモデル含めて推論機作っちゃうっていうのとあのモデルは推論機を動かすときにダウンロードしてあの組み込むっていうものこの2つだと思いますであのモデル含めて推論機ドッカーイメージの中に入れちゃうっていうのはあのまあ モデル作った後にあのドッカービルドを走らせて、で、えっとえっと、作ったモデルをコピーして入れて、で、ドッカーイメージとしてあの用意するっていう流れだと思います。で、これやって、あのあの利点としてはバージョンのフ一ッチを避けられる、レ、えっと、クライアメントのところを毎回書くことができるので、毎回変更することができるので、あのえっと、ライブラリのバージョンフ一ッチっていうものを避けることができると。 その一方で、Docker のイメージサイズっていうのは、あのモデルの分大きくなるので、の Docker アプリの時間があのちょっと遅くなります。でそこがボトルネックになるっていうのが、あのこのモデルを踏み込んだ場合 の, あの難点。その一方で、あのモデルをあの、えっと、推論機立ち上げるときにロードする。 ダウンロードするっていうパターンの場合は、あのえっとえっと、汎用的なベースイメージを作っておけばあの、複数のモデルを同じイメージで動かすことができるんであので、リソース的にも楽になるし、えっとえっと、スケーラブルになります。その一方であの、ベースイメージのライブラリのバージョンをあの学習する側で把握してないとあの、モデルのバージョンと合わなくなって動かないってことがありえるので、ここだけは注意。 ドッカー、Docker、プルであるとか、ランするごとにモデルファイルダウンロードしなきゃいけないので、その部分がちょっとあのボトルネックになるっていうのが、このモデルをダウンロードするパターンですで。書き方としては、これは Docker ファイルであるとか、Kubernetes のマネフェストの書き方なんですけど、モデルを含める場合も、もうドッカーファイルの中であの、えっと下の、真ん中の下のところのようにあのコピーしちゃうっていうやり方で動くはずです。 その一方であの、モデルをダウンロードするっていう場合は、例えば Kubernetes の場合は、あのイニットコンテナっていうあのコンテナ立ち上げるときに、一番最初にあの事前にやっておくコンテナっていうのが作れるので、ここであのモデルのパスを指定していてダウンロードしておくってことが可能になってます。というわけで、モデルを作りました。で、これをリリースするために Docker イメージを作る。もしくはあの リ, リースする手段を用意するってことがこれでできると思うんですけどじゃあその推論機っ て, いうふうにっていうものをどういうふうに作るのかっていう話をさせてくださいでシステムを作る話ですであのモデルの推論機を作る一番簡単な方法って多分 Web API として作るだと思っていて例えば Flask であるとか Fast API をあの立ち上げてその中に SKLearn なりあ の, あ の, のクラシファイアをあを入れておくっていうやり方で作れると思います。でこのやり方であればあの1回作っちゃえばそのままテンプレート化してあのあの、まあ、応用可能なのですごい簡単ですし多分一番シンプルなやり方だと思います。でまああの ML っていうよりも Web API の作り方の話なんですけど、フラスクなり、あのファスト API なりで立ち上げるときに、あのグニコーンなり WebSG であのプロセスワーカー数を複数立ち上げられるようにしておくっていうぐらいです。で、あの作り方としてはこんな感じで、これ、あのファスト API であの試したかったので、私、ファスト API 試してみたんですけど、まああの、書き方としては大体こんな感じになると思います。 一番左があのファスト API の, あのアプリケーションを立ち上げてって、であのスラプリディクトというエンドポイントを作っていますとで。真ん中のところであのそのエンドポイントのゲットやポストの定義、まあ、API の定義ですね、ベストの定義です、ね、を作っています。でえっと、一番あの左、一番右だ、一番右のところでクラッシュファイアーとして、オニックスランタイムを使っているんですけど、あのモデルをロードして、でプレディクト関数を呼ばせて、 呼び出ししたらててくれるっていう仕組みになってますでここでちょっと工夫しているのがあのすらプリディクトでゲットするとあのコンテナの中に入れといたテストデータで推論してその推論結果を得られるようにしておくというところですあの。これトラブルシューティングとかの時にあの、えっと、便利でしてあの中身のクラシファイがバグってるのかそれともエンドポイントへのアクセスがバグってるのか であのポストするときにデータがバグってるのかであるとか、そ の, 辺あの、えっと切り分けしなきゃいけないので、だったら中であのゲットしたらこれが返ってくるっていうのを作っておくと、あの少なくともクラッシュファイは動いてるなとか、動いてないなっていうのが分かると思います。あとは入力の方ですねあの、入ってくるのがちゃんとフローズ32として入ってくるようにっていうのを明示するっていうところがあります。 でインターフェースの話なんですけどこれあの私100回ぐらいやってる間違いなんですけどあのえっとモデルをフロート32で学習してたけどあの推論機フロート16にしちゃっててあのなんか結果がおかしいなっていう話であの、まあ、型だけではなく入ってくるデータの形あの最初にえっと次元があって でえっと、ウ, ェイあのウィストハイスがあるのかそれともウィストハイスがあった時点で次元があるのかみたいになってあのテンサーフローとか PyTorch 使ってるとどっちかどっちかかなってよ く, よくあることだと思うんですけどその辺ちゃんと明示してあのクライアント側とあのあの共有する仕組みがないと、まあ、難しいですよねっていうでそこちゃんとちょあの注意しましょうねっていう話です。 でここまでは同期的に WebAPI としてあの推論するって話しましたけど別に同期的に推論するだけとは限らないあのあのクライアントからリクエストだけあげ送っておいてあの、えっと、結果はまた別のところで使うっていう時ってあると思いますでその場合ってクライアントと推論機の間に多分メッセージング機能になりアパッチカフカやラビット MP を置くっていう構成になると思います クライアントの方からデータを延期していってで、推論機の方でそのデータを、まあ、あのループでポーリングして、デューして、推論結果をメッセージング返すなり、どこか他のあのログデータベースに返すなりっていうやり方です。 でまあ、非同期 の, あの、えっと、パターンって、PubSub ブブ使うなり、何 な, なりっていろいろやり方あると思うんですけどあの、非同期が必要なのって、多分ディープラーニングであるとか、あのえっと、ユーザーを待たせたくないような用途の時って、これ、あの役に立ったりします。と一つの推論時間が例えば1 0 0 0ック まあ、1秒かかる場合って、その1秒の間にユーザーって離脱したりするので、それを待たせないために非同期にしちゃって、ユーザーをあのあ の, 他の操作できるようにしておくっていう時に使えます。で、モデル作って、えっと、推論機として立ち上げられるようにしましたと。で、そうした時の多分アンチパターンって、すべてのモデル、の複雑なモデル作って、そのすべてのモデルをつの Docker コンテナーの中に入れるっていうものだと思います。 s ンサーフローでイメージクラシフィケーションを作って、オニックスランタイムで NLP 作って、SK ランであのテーブルデータの推論機作って、それらをマルチモーダルとしてあの作るみたいなのって、まああの、モデル作る側としたら楽しくできるんですけど、あの最終的に全部一つのコンテナの中に入れちゃうと、ドッカイメージが10ギガとかなってあの、まあ、CPU32 コア、メモリー64ギガ必要になって、システム運用する側からしたら、あの 面、え、倒、っと、くさいし、パフォーマンスのボトルネックになる、障害対応難しいというものが出来上がると思います。ただ、あのモデルとしてはこれで成り立つということはあると思うので、それをどういうふうに分割するかという話をさせてください。で、あのえっと、推論機の分割の仕方、あのある程度複雑になってきたときの分割の仕方っていくつかあると思うんですけど、一番シンプルなのが、前処理と推論を分けるというやり方だと思います。 あの前処理を SKLearn で書くっていうことってあのよくあると思うんですよね。で、あの推論機は TensorFlow になってるっていうの。で、その場合って、前処理を SKLearn で書いといて、で、推論をあの TensorFlow の TensorFlow サービングで動かす。要は、前処理を Python の処理系で動かしておいて、TensorFlow の場合部分だけ×にするっていうことって、まあ、あのー よくやるし、実際、TensorFlow のモデルを動かすときは TF サーバーにしちゃった方があが安定するんですけどあの、こういった構成の場合はあの別出しにしちゃってあの、それぞれのコンテナを用意しておくという形になると思いますで。PyTorch についてもやっぱり同じで、オニックスであの推論するというときはあると思うんですけど、意外とランタイムサーバーってあの安定するのであの、やるんだったらあの PyTorch もオニックスランタイムサーバーで動かした方が良かったりします。 であの前処理と推論を分けるって話をしたんですけどあの作り方としては大体こんな感じになると思います。あのやっぱりファスト API であのあのちょっとはしりながら書いていってるんですけどあのさっき の, の WebAPI の時との違いは一番右側だけであのプリディクトの中でえっと入ってきたデータ、まあ、イメージピリのイメージをあの前処理して で、真ん中のところで GRPC で TensorFlow サ, サービングでアクセスして、その結果をプレディクションとして返すということをやってます。書き方としてはまあこれだけで済むので、TensorFlow サ, サービング使ったことないという方も意外とすぐ簡単にあの作れます。で、えー、っと他の分け方の話、例えば推論機が複数ある、で一つの目的に対してあの複数の推論をかけたいという場合ですね。 その場合、それぞれの推論機をマイクロサービスとして動かすという形になると思います。で、マイクロサービスにしちゃうことによって、あの各モデルの更新って別々のタイミングでやると思うんですけど、あのえっと、モデル A の更新はモデル A だけ止めればいいということができますと。ただ、あの機械学習であのマイクロサービスにする、一つの入力に対してマイクロサービスを複数立ち上げるときの難しさって、 あの推論結果に対してロジックを持たせたいってことがあると思うんです。はい。例えば犬、あの例えばあの何でしょう。動物の分類で犬っていうものの推論はあの。 A が得意だけど、猫の分類は Web シングル B が得意みたいなあの、向き不向きが出てくるようなモデルってあり得ると思うんですけど、そうしたときにあの、犬って書いてきたら、Web シングル A の結果 を, を返すとかあの、猫の場合は Web シングル B の結果を返すとか、そういったロジックが必要になることってあると思いますと。で、そうしたときってあの、プロキシを間に挟んで、そのプロキシであで集約するっていうロジックを書かせるっていうのは、多分、うんやり方になると思います。 あのマイクロサービスパターンっていうのがあるんですけど、マイクロサービスパターンの API コンポジットパターンみたいに、あの外から見たらすべて集約されしてくれるプロキシーがあるっていう仕組みです。であの、もうちょっと違うパターンとしては、あの推論のタイミングを変えたいっていこともあると思いますあの、えっと。ディープランニングが遅いけど、あのもう一つの s q ランのモデルはすごく速い。 s ケ l ラ n の場合 10ms でレクスポンス返せるけどあのディープラーニングの場合1セカンドかかる一秒かかるっていう場合って、まあ、モデルの作りとしてはこういうことってあり得ると思うんですけどあの1秒待たせることによってユーザーが離脱するっていうのをあの発生させるくらいだったら s ケ l ラ n で先に返しちゃってディープラーニングの結果を後であのポーリングして取ってくるっていうこともあり得ると思います。 そうしたあのロジックを持せたい場合も、やっぱりプロキシ自作して、間に挟むっていうことをやっとけば、あのそのプロキシの部分で抽象化してくれるするっていうことが可能です。で、例えば Python であの、そのプロキシの部分を書くとしたら、多分こんな感じかなっていうのがあのこちらです。あの例によって Fast API で動かしちゃってるんですけど、あのいろいろ試したかったんで、はい、動かしちゃってるんですけど、あのえっと、 プロキシーの中ではあの真ん中の通りで AIOHTTP でクライアントを作っておいてそのクライアントがあの、えっと、アクセス先を決めるってことをやってます。でアクセス先の決め方なんですけどリダイレクトマップっていうディクトを作っておいてそこであの、えっと、統一するってことをやってます。でリダイレクトマップはあの外からあの渡せるようにしておいた方があのいろいろとあの便利なので例えば環境変数であの JSON みたいなものを食わせて、それであの、えっと、コントロールするってことが可能です。であの、その、えっと、リライクマップ、まあ、アクセス先の書き方としては多分こんな感じ。えっと、まあ、Kubernetes の, あのディプロイメントのマニフェストなんですけど、本来は、あの一番、えっと、右下の部分で、えっと、まあ、JSON-like に無理やり書いちゃってるんですけど、あのレズネットへのアクセスだけ非同期にするっていうことを書いてます。 でまあ、本来であれば、この部分ってコンフィグマップに書いた方がいいんですけれども、わ、まあ、かりやすい重視で、ここはあのプロキととえっとえっと、デプロイメントの環境をに無理やり突っ込んでます。で、いろいろなモデルを本番環境で動かせるようになりましたと、あの動かし始めると、このモデルを推論機作っていくのって意外と楽しいんですよね。あの 頑張って作ったモデルが世の中に動いているっていうの意外と楽しいんですけどそうした時に発生するアンチパターンってよくわからない API が存在して誰も覚えてないみたいな。であの歴史的にシステムが複雑になっていくっていうのはどんなあのシステムでもそうだと思うんですけど ML の場合のペインポイントは作ったモデルがどこから来たモデルなのかわからない。 すごい昔すぎてあの、学習データも残ってなければ、あのえっと、学習コードの Jupyter で動かし方がわからないってことって、まあま あ, あると思うんですけど、そういったものが発生させ、まあ、発生しちゃってるものについてはしょうがないにしても、今後発生しせないためにっていうので、最後、品質保持の話をさせていただきます。で、機械学習システムの品質。 マシンラーニング・クオリティ・アクシュアランスっていうものについてはあの、なんでしょう、ググればすごいたくさん、あの論文なるブログなに出てくるんですけど、機械学習のシステムの品質、マシンラーニング・システム・クオリティ・アクシュアランスって、ググってほとんど出てこないんですよね。ただあの、機械学習を本番適用していくっていうときには、ちゃんと品質を考えたほうがいいで、その品質っていうのは、機械学習のモデルの品質だけではないっていう話です。 で多分、うん、機械学習のシステムとしての品質って3つのカテゴリーがあると思っていて、あの推論モデルそのもの、あの推論モデルを動かしているシステム、運用体制の3つだと思います。であのそれぞれに小さいカテゴリーがあるんですけど、モデル自体のパフォーマンスっていうのは、まあ、あのテストデータに対する評価っていうのは、モデル作ったら必ずやると思います。 ただ、作ったモデルがロバストなのかどうかというのもやっぱり評価ポイントだと思っていてあの、ウェブの世界であるとか、無事的なあの、えっと、工場であるとかで機械学習をやってると、データってどんどん変わっていくと思います。で、変わっていったデータについて、どれだけあのロバストに対応できるのか、もしくは対応できないのかというところも評価ポイント。 でそ の, あのロバストなところ、ロバストじゃない場合の対応っていうのは、多分システムを作る側 の, あの腕の見せ所ころの一つだと思うんですけど、あの2番目 の, あのシステムの場合、インターフェースのことについては、まあ、あの以前から話しているので飛ばすとして、あの推論や 可, 能可用性、そして例外処理っていうのも大必要だなと。 あの例えば 99.99% の, .99 の明シーで推論できるモデルがあるとしてもその推論にあの5秒かかるとかだったりするとあの、まあ、そのまま同期的に返してたらユーザー離脱しますよねとでそこに対してあの推論スピードをちゃんと共有時間内にするであるとかあのエラー率あの推論例えば 1% あのえっと、エラーしか返ってこない場合って、その 1% 分あの、えっと、損しているので、そういったあのシステムとしての可用性であるとか、エラーの場合にユーザーエクスプレイスをあの悪くしない、最低限これを返すっていうようなあの例外処理っていうのが必要になると思います。で、最後に運用体制 と, か、まああのえっと、運用体制なんですけど、作ったモデルを再現可能にするっていうことと、あの リ, リースしたも 推論機がうまくいかないようであればロールバックする、そしてあの維持可能な運用体制を敷くということだと思います。であの、この辺のシステムの品質については、多分話してたら2時間くらいあの余裕で話せるので、今日は負荷テストと AB テストの話だけに絞りたいと思います。で、機械学習のシステムの負荷テスト、まずあのモデル作ってそれ、推論かけるときにあのやってみたいのって、プロファイルを取ることだと思います。 あの入力して前処理して推論して後処理して出力するその間にどの部分にどのステップにどのくらいの時間かかってるのかっていうのをプロファイルで測るっていうことをやるべきかなとで大体の機械学習の仕組みってあの 90% くらい推論で時間食ってるってことがあると思いますあの実際に推論が一番時間食いますでその部分ってあの推論の部分って実は改善しづらいっていうのがあって ML エンジニアが頑張って作ったモデルが本当にトゥービッグでない限りはそのモデルってあの変更しづらいんですよね作ったも。モデル作るのにもやっぱり時間かかるんで。ですのであのモデルをあの変更せずにあの改善していくもしくはあの可用性を上げるっていうのが必要になるかなと。ただしディープラーニングだけは多分別だと思ってます。というのもディープラーニング の, あの学習って最近だとほとんどが定員学習やってると思うんですけど。 転移学習できるってことはすでにモデルがあるってことで、学習前のモデルで、負荷テストぐらいはできるし、その時点で遅延があの許容範囲かどうかっていうのは分かると思うので、その点はあのえっと最初にやっていくと良いかなと思います。で、負荷テスト。まあ、外部からあの連続してリクエストを送るっていうのが、負荷テスト の, あのシステムに対する負荷テストのやり方の一つだと思うんですけど、あのえっと非構造化データ、画像やテキストの場合 でまあ、複数 の, あのランダムなサイズのデータを入力にしてあのテストをやった方がいいと思います。あ, と, あの、えっと、推論って大抵 CPU バウンドだと思うので、その CPU 利用率が上がらない、負 荷, 負荷はかかってて遅くなってるの、ね、に CPU 利用率が上がらない場合は、例えば GNICO のワーカー数を増やすであるとかっていうのが 対, 対応策になるかなとで、えー、っと。 まあ、早くしたいから推論用の GPU を使うという手もあると思いますけど、これはコスト回復効果次第だと思います。であの、負荷テストのツールとしてはローカストっていうのが意外と便利です。Python 純正のツールなんですけど、あの こ, こちらあの、Python でシナリオを書いてあの、こういう順番で負荷テストやってくださいっていうのを実行できるので、あのえっと、やってみるとすごい便利なあのツールです。で、えっと、ウェブ画面用意されているので、その中で負荷、 を増やしたり減らしたりっていうことをやって実際 の, あの、えっと、レイテンシーを測るっていうことが可能です。で、えっと、やってみましたあの、えっと。同一リソースで 20RPS で負荷をかけるっていうことをやってます。で、えっと、PyTorch を, をベースにした ResNet50 の ONIX のモデルを用意してましてこの ONIX のモデルを ONIX ランタイムで動かすと。 で、あの構成としては、あの1つ目が GNICON プラスフラスク、その中で ONIX ランタイム。2つ目が GNICON プラス FAST API、その中で ONIX ランタイム。で、3つ目が GNICON プラス FAST API とあの、えっと、推論は ONIX ランタイムサーバーを別出しにしてますと。という3つの構成でやってます。あの使っている CPU とメモリは同じです。で、やってみた結果、あのすごい明確だったのが ONIX ランタイムサーバーすごい安定するなと。 いまだにベータ版らしいですけど、オニックスのモデルを動かすんだったら、オニックスタイムサーバーでやった方が、まああがいいんじゃないかなというふうにあのやってみて思った次第です。最後に AB テストの話ですと。でえっと、機械学習のモデル、まあ、推論機を、えっと、AB テストするときって、シャドウでやる場合とオンラインでやる場合。 シャドウでやる場合はあのあの推論の結果をレスポンスしないっていうやり方になると思うんですけどあの、えっと、シャドウでやる場合とオンラインでやる場合で目的違うと思いますでシャドウでやる場合って多分推論結果はあまり意味なくてあのレイテンシーや負荷体制を図るためにやると思いますあの推論結果自体は後であのでデータ持ってきてあの、えっと、バッチで処理した方が早いしあの分かりやすいのでそれそうするにしてもあのレイテンシー あの今まであの使ってたモデルがあの 100ms で返しているのに新しく入れたものが実はあの 1ms かかるとかもしくはあの 10ms に改善されるとかってであのユーザーを待たせないっていうのが例えば Web のシステム の, あの、えっと、必要なコンポーネントの一つだと要素の一つだと思うのであのシャドウ a b テストの時にあにレイテンシーも測っておく、まあ、負荷テスト の, あの一環としてやるっていうの も, もありだと思ってます。 で、オンラインでやる場合、まあ、オンラインでやる場合はもう効果変調だと思ってますあの。グループ A と B に分けて、グループ A の場合はあの A のモデル、グループ B の場合は B のモデルっていうふうにあの、えっと、アクセスさせるっていうのが、エビインでやる場合かなと。でえっと 一つ重要なのかあの AB テスト期間を決めておいた方がいいってことであの、えっと、AB テストやっててで1か月間取らなきゃいけないっていうので1か月後に覚えてるかっていうと覚えてないこ と, ことってあるんですよね。というわけであのちゃんと期間を決めて AB テストやりましょうっていうことですとであの。中のプロキシー、間のプロキシーでその AB テストの実行、不実行っていうのをあのコントロールできると意外と便利です。あの途中でプロキシ の, あの プロキシーで、レイダーエレクトマップでコントロールすって話 し, しましたけど、そこを同じ要領で、あのえっと、環境変数であの、えっと、グループ A はグループ A、グループ A はサービス A、グループ B はサービス B っていうふうにやっておくと、あのすぐエビ、えっと、テスト始められるので、こ の, 辺あの、えっと作ってみるとあの便利だったりします。というわけで、あのすいませんよ、1 5分間、フルフルに話しちゃいましたけど、まとめに入ります。 あの機械学習のシステムを作るっていうので、エンドツーエンドであのこういうふうに作っていくっていう話をしました。で、本番導入にあたって、いろいろと機械学習って注意しなきゃいけない点ってあると思うんですけど、あの使うことによって絶大な効果を発揮できるっていうこともまあま あ, あると思うのであの、ぜひモデル作るから本番稼働させるっていうところをあの試してみてください。その架け橋になっていっている講演になってたらあの幸いです。以上です。ありがとうございました。 はい、えー、発表ありがとうございました、ちょっと時間の方が過ぎてしまったので、質疑の時間はなきゃ い, け, ないんですけども、最後にスピーカーの方、なんか言い残したことがもしあればお願いいたします。あ, ありがとうございます、すみません時間あの、質疑の時間取れず、スラックの方であで渋いを呼んでいただければ、そこであのあの質問、あるいは回答しますので、よろしくお願いします。はい ありがとうございました、えー、以上で、えー、トークを終了させていただきます、えー、発表者の方に大きな拍手をお願いいたしますありがとうございましたありがとうございました